これで大量の重化ウイルスが教授の手に渡ったと見るべきだろう。電脳植物がさらに発生する可能性があります。教授の身元は判明したかいえ、ネット警察のデータに該当する人物はいませんでした。それとあのゼロっていうナビ、妙な感じがしたんです。妙ってどこがどうってはっきりは言えないけど、何か普通のナビとは違うんだ。大変 火力発電所に例の電脳植物が発生したという通報が入ったわ、うん、電圧性か電圧性か<笑>科学省ディメンショナルエリアを了解 ウハハハハハ <笑>たっぷりのエネルギーを喰らい順調に成長しているではないかでは科学省へ行けこれより計画の第二段階へ移る<笑>世界に恐怖と混乱を ブレイブソードスーパーバルカ教授はなんで発電所なんかを襲わせるんだろうエネルギーを奪うためだろうだけど何のために何かをするつもりなんだろう 何のために少しはお前も頭を使えネット君遠山君至急科学省へ来てくれどうしたの名人さんまさかゼロ急いでくれネット君何者だおとなしくしろうわうわファイヤーオール レベル3を突破されました。どうなってるの？状況は？侵入したナビは今データエリアへ向かっている。恐ろしく強力だ。ガードナビでは太刀打ちできない。急いでアクセスしてくれ。ラグビー、ブルース、トランスミッション。 やっぱりお前だったのか、うん、え ダメだどこにもいない逃げられたあいつ科学省に何しに来たんだネットくんゼロはデータエリアから何かのデータを持ち出していったよデータ奪われたのはディメンショナルエレメントのパーツだディメンショナルエレメントそれって確かナビを実体化するための空間を作る要素ですよねしかしなぜそれを わからないそのままでは何の利用価値もないパーツだてなわけでさこないだからゼロっていうナビに振り回されっぱなしさ、うん、大変だな教授ってやつの目的は全然わかんないしさ教授ですか何なんかあるの昔ワールド3に教授というあだ名の男がいたのです誰それそんなあだ名のやつ知らないよ ワイリー様の研究を手伝うのが教授の役目で我々のように表舞台に出ることはありませんでしたからで、ね、そいつどうしたの彼はワイリー様の強烈な信者でワイリー様が行方不明になるとワールド3にいる意味がないと脱退しましたじゃあ手がかりなしじゃんだいぶ前になりますが律儀に挨拶のメールをよこしたのですがえっと この度独立し自分の研究所をオープンしましたあ住所も書いてある秋原港町日のくのみでもそこかどうかはわかりませんがほかに手がかりもないし行ってみるかおまだ残ってたあっしう。ちょっとでかくていいっすかどうしました<笑>ネットのやつ一人で大変そうだから<笑>いいですよいってらっしゃい トレーダーと違うのチップの通信販売機みたいなものさいろんなチップがあるけどどれにしようかなあ、ネットたちだああったメガクラスチップメルちゃんも何かチップ探すこれどうしておーいメールちゃんまた僕、なんか置いて行かれた だから遊びじゃないってのいいじゃないついて行ったって遊びじゃないんだからだから手伝いに来たんだよ左に曲がりやすごめんなさいって左に曲がりやすん左に すごくなかったすごかったようなうん、気がするネットくん、ネットくんお、そうだ、遊びに来たんじゃないんだってば秋原港町、火の風の実、火の風の実この辺りがもう火の風よここがもう実だよここってこれはすのワ これって何かの間違い。でも秋原港町火の負の実はここだよ。研究所じゃないぜ。どう見ても。うん。よっしゃー。早速長へ入ってみるか。え、お寿司を作る工場でしょ。見学するとお寿司食べられたりするのかな。ちょ、メールちゃん。新しいカレーのヒントもあるかもしれないぜ。ああうんうん。二人とも遊びに来たんじゃないんだってば。えっ、え。 あ、そうさ、そう楽しみ、楽しみあ、ちょっと待った住所は合ってるんだから、見るだけ見てみれば、ネット君ロックマンお前もかこんにちはうわっここ、絶対違うへいらっしゃい寿司食いね